股関節がほぐれてくると足痩せ効果、下半身の冷え、むくみ改善。 反り腰改善。O 脚、X 脚も治ります。股関節が痛かったり、膝の痛みもなくなっていきます。股関節をほぐす簡単なストレッチ一緒にやっていきましょう。はい、それじゃあね、最初股関節チェックしていきましょう。右が高かったり、左が高かったりっていう人もいらっしゃると思いますね。このぐらいの方もいらっしゃると思います。ビフォーアフター楽しみにしてやっていきましょう。はい、それでは、右足前に出して、左足手前に持ってきますね。お尻のお肉をかき出して、 で両手カップハンズで前に置きます吸って斜め上見て、吐いてちょこちょこちょこちょこっと手を前に動かしておへそをこの手前のね左の足に近づけるようなイメージあとは頭の力抜いて床眺めていきましょうふーっと上半身の力抜いてただね床眺めていきますお尻重たーくマットに下ろして右のお尻が伸びてるの感じでいきましょう。 吸いながらゆっっくりと戻ってきますそしたら今度この左の膝の方にあ胸の中心を向けていただいて吐きながら手を斜めに歩かせて特にこの右手遠くに歩かせてお顔を膝頭の方に近づけるようなイメージです。背中の右側気持ちよく伸びてるの感じていきましょう。 右のお尻マットに重たく下ろしていきますねふーって長く吐いていきましょう右のお尻骨盤の外側伸ばしていきますはい吸いながらゆっくり戻ってきますねはいそしたらこの足外に開いて足首曲げていきます 両手前について吐きながらこの時も一緒おへそをこの手前の足に近づけるイメージで、これ以上行かないよっていうところで頭を下げて床眺めていきましょうこのね右足のかかとはぐーっと斜め蹴って膝裏しっかり床にぐっと下ろしていきます右のね内ももしっかり伸ばしていきますねふ ー, ふーって吐いていきましょう はい、吸いながらゆっくりと戻っいいてきますそしたくこの足尻を下ろして下ろして下ろして下ろして下ろして下ろして下ろして下ろしていきましょうで手は頭の後ろしは下ろしろしていて右にしれていきます肘ろ、ね、天井にぐして下ろしてしていろして下ろして下ろして下ろしてしててして 吐、はいてもうちょっと肘いければ行きましょう右の肘が右の床に近づくイメージです手伸ばせる方は伸ばして床と平行にしていきましょうはい吸いながらゆっくりと戻ってきましょう反対いきますね左足前に出してカップハンズ吸って斜め上吐きながらおへそを手前の足に近づけるイメージ 頭の力抜いて床眺めていきましょう左のお尻の外側ぐーっと気持ちよく伸びてるの感じていきますふーっと長く吐いていきましょうおへそを手前の右の足に近づけるイメージですはい吸いながらゆっくりと戻って ますそしたら今度右の膝の方に体の中心向けていただいて吸って斜め上見て吐きながら手前に前に胸の中心が膝頭の方を向くイメージ左手だけもうちょっと先まで歩かせてそこで呼吸していきますす左のの背中腰あたりがすごく伸伸びびててる感じ骨盤の外側も伸びてます。 長く吐いていきましょう、はい吸いながらゆっくりと戻ってきましょうそしたら足開いていただいて内もも伸ばしますね吸って吐いて手前前前ですおへそを右のかかとに近づけるイメージあとは 頭の力抜いて床眺めて左の内もも全部しっかり伸ばしていきましょうかかとは蹴って左の膝裏床ぐっと押していきますふーと吐いていきましょうはい吸いながらゆっくりと戻ってきます足ももの上か 乗らない方は床に置いていただいていいですよ左手ついて右手を頭の後ろ吐いて左の方に倒れましょう肘をぐっと天井に突き上げて肋骨も開いていきますね肘ね床ついちゃう方はついていきます手伸ばしたい方は横に伸ばしていただいてもいいですよ はい、吸いながらゆっくりと起き上がっていきましょうそしたら最後足を大きく開いていただいて両手組んで吸って吐きながら膝は内側肘は外側にぐーっと押し合ってでふわっと力抜きます。もう一回いいい、いきますねは吸って、吐いて、吐と肘ははは外、膝は中、はい、力抜い で、ラスト1回いきましょう。吐いて肘は外膝は中にぐーっと押し合って押し合って押し合って押し合って押し合って。はい、力を抜いていきましょう。はい、そしたらですね。こうやってかなり最初よりも柔らかくなったんじゃないでしょうか。股関節がほぐれてくると足が。 すっきりしてきます下半身のダルオも感もなくなるし姿勢もねとっても綺麗になっていくのでぜひやってみてくださいこちらのチャンネルでは運動苦手な方でも簡単にできるストレッチ、マッサージ、エクササイズ骨盤底筋トレーニングご紹介していますもしよかったらいいねボタンかチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた